ままりましたダンサートークダンサー好きママダンサー MC のさやかですよろしくお願いします本日はですね過去に出てくれたゲストさんのもとへサプライズ突撃企画でございますユーすーー<笑>急に YouTuber ーーっぽいですねどういうことかと言いますとですね第2回 ゲストで出ていただいたマザーしずかさんというね方がいらっしゃいましたよねまあ、渋谷をね歩いたことある人はこちらの広告を見たことがある子も多いんじゃないかと思いますイヤホンのね BOSE のねこちらの広告も、えー、宣伝しておりますモデルさんでございますすごいですよねそんなねしずかさんがね今年ねスタジオオープンされたんですよそちらの方にまだねまあコロナ禍とかいろいろありましてお祝いに行けてないんですね ね、オープンおめでとうっていうところに行けてないのででね今日ねたまたまスケジュールが私空きましてちょっと今日しずかさんのレッスン受けに行こうかなって思ったんですよね受けに行くプラスこれはお祝いもできてなかったからちょっとお祝いしたいなっていうところとおそらく今日がねオープンして半年半年記念日ハーフバースデーでございますみたいな感じなんですよめっちゃ祝えるじゃんみたいな気になって思ってこれはう チューバー的にはもう突撃するしかないんじゃない？みたいな思いましたので。<笑> ちょっとね静香さんの好きなものとかをねこのようにストーリーとか見てたらあのこういうものが好きなんじゃないかとかねあげてらしたので今日はいろんなサプライズでプレゼントを持ってですねあのきっちりレッスンもちょっと受けようかなと思ってるので、えー、全くアポ取っておりません静香さんに。あのなのでねちょっとスタジオの中撮影できませんって言われたらお蔵入りみたいな感じなんですけれども、はい、どうなるか分かりませんけれどもまあ、ね、静香さん優しいんであのおそらく撮影許可降下りると思ってるんですけれども先生なちょっともう時間内に、ね、ちょっと子供を 続けて、えー、静香さんのスタジオにね行こうと思ってるんでちょっと急ぎなんでございます。急がないといけないですね。急ごい急ごい。そしたら、えー、静香さん待っててください。突撃行っちゃいます。<笑><笑>はいちょっと今ですねあのー、静香さんのスタジオに向かうんですけれどもちなんかお花とかもあった方がいいかなと思ってちょっと買ってまいりまして。 お花を持ってですすね行こうかなと思います時間がね結構ギリギリなんですよね。っていうのも2時半からのレッスンを私受けるんですけれどもその前にも静香さんリズムトレーニングのクラスをやっててそれが2時、えー、20分までだからクラスの入れ替え時間が10分しかないんですね。だからその10分の分間に サプライズ突撃してのプレゼントお渡ししのちょっと撮影許可いただいていいですかっていうねそれもろもろ急に言わなあかんっていうこう十分で全部せなあかんっていうねちょっとドキドキ感はありますけれども本当に申し訳ない静川さん急すぎで急いで迎えたいと思います間に合うかなちょっとギリギリです時間がやばいですやばいです急いで私急いで来ました来ました来ました来ました Thank <laughs> you. 私、オープン記念、全然お祝いなくて、口に来れなかったっていうので、ちょっと。 なんでかね、たまたま調べたら、ゃいいおそらく今日 スタジオのハーフバースデーンなの い, い, い。 <笑>どうもおはようございます。 o I'll tell my、okay, k i d to go to s c h o o 今なあをやるんですか今。 始まるからその強化あの強化メンバーが、うん、そうあそ の, のんとストレッチもなんか、うん、見たことないストレッチが多かったので。うんうんうん ぜひねこれに来てくださいはいはいはい何ですか何かありますか はい、体幹トレーナーとダンサー振り付け師、えっ、ー、と、コラボ、ワークショップします。はーい。一月二十三日土曜日です。なんと、百五十分たっぷりコース。えー、えーえー、こちらはですね、えっ、ー、と、普段、えっと、トレーニングしないようなことを、あ、ここ、こういうところ、こういうところが目覚めるの、みたいな感じですね。あの、体の体感、体を感じるっていうね、トレーニングをしていきます。その後に、えー、私のダンスが入っていくので、あれ、いつもより踊れてるみたいな感覚が、えっ、ー、と。 できるんじゃないでしょうか、うん、ぜひぜひ皆さん待ってます。う, んうん、うわー、告知上。そして、フラダンス小チーム、ダンスメンバー募集というわけでですね。だだえー、こちらは、あの、理恵先生ですね、え、ディクリエイトのフラダンスの先生が、えー、教えてくださってます。えー、リエ先生と、えー、レストランやステージで一緒に踊っていか、みませんか、えー、っていう。はい。 お食事しながら、そうです素晴らしい。様に対してすごい楽しくエンターテインメントしませんか。とにかく楽しみたい。日常に刺激を。えー、o L さんでもオッケー。っていうね、あのすごい皆さんどんな方でも大歓迎なのでぜひぜひ来てください。わあ、様々ジャンルが多方面ですね。面白いスタジオですね。子供のクラスもやってます。あのママたちね、ママたち待ってますよ。気になったんですよ。はい、あのなかなかねグローバルな感じで、あのハーフキッズが結構揃っております。わーほホ。 さすが静香さんという感じがしますね。本当ですか。受付でですとね、結構英語とね日本語が飛び交っているようなママたちと喋ってるの、ぜひぜひあの子供たちもね、あの英語を学びながらダンスしたいみたいな方がいたらぜひ来てください。ぜひぜひどかかでもオッケーですぜひぜひ。日本語オッケーもう大丈夫です。 わかしためちゃくちゃ楽しんでねぜひ皆さんお越しくださいということでかっこいいスタジオなんでこれからも楽しみにしておりま す, りますというわけでですね えー、初突撃終了でございます。いやーやっぱりまだ静かさん言い方でしたね。 めちゃくちゃゃくいいい方でございましたもう撮影許可もすぐ出していただいて生徒さんの方をびっくりさせてしまって申し訳ない申し訳なかったですけれども快くお邪魔させていただいてうるさい関西人行きました本ですみませんいい世界い も, もめちゃくちゃ楽しかったですね体のことをすごい鍛えてワークアウトとかをねされてる方なのでダンスのレッスンではあんまりやったことないストレッチとかも出てきてね面白かったですね是非ねお近くの方はですね説明した概要欄の方にですねあの さんのダンススタジオのホームページとかも貼っておきますのでぜひ飛んで見てみてくださいではですね、えー、今日の初突撃どうでしたでしょうかまたねこういう突撃企画とかあのゲストのあの人に迎えに行って見てほしいとかねいろ ん, んなリクエストこういうねのやってほしいとかいうリクエストございましたら、えー、LINE 公式アカウントでぜひくださいあのコメント DM くださいということではいそれでは引き続きダンサートークはですね、えー、大好きなダンサーさんたちを紹介していきたいと思いますので今後も頑張ってくださいと思ってくれたら 方はぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価も押していっていただけると嬉しいです。それでは子供のお迎えに行きます。